それからですねこれも言っときますねあのですねたとえですねあのロボットいや身体がですねロボットではなくてこのままですねあのまあ年を取って死んだとしてもですねもうここでですね あのなんですかねもう知って分かってしまった以上その高次元にですねも う, 行くもう行ったらそのまあどういう作りにするのか行動にするのかっていうことまでもですねここでですねまあ想像して、まあ、どんなこう身体にそのこう。 生まれ変わるのかということについても。あの。なんですかね。自分なりにですね。あの、考えてみる、考えておく。というね。その自分の作りをですね。どういうふうに。あの、まあ、永遠。の、その身体として、またその高次元で。あの。 自然にですねあの作られるその構造ですねまあ考えてみるということもですねやっぱりしといた方がいいのかいいなとまああの関さんとかですねあのまあ言ってますねそのまあ機械的機械の体に<咳>ここで あのまあ、死ぬ前にですねそちらの方にその魂をですね移す作業も、まあ、それはそれでいいと思いますね、あのー、その時になってから、まあ、それでも構わないと思う私は思ってますねはいまあ言っ大まかに分かれてこの二通りですよね、はい、あるということですねはいそれは も, もうはっきり言っとおきます どちらか片っぽをその決めてとかではなく、その要はそういうその方法ですよね。まあまああるよということ で, ですね。あのまあどちらでもいいと。まあそうです、ね、一生はこれでこのままで終わってもいいですし、その そうではなく そ, そちら側 の, その方法もあってもいいなという感じでどちらに転んでもあのいい OK っていうふうにその決めておけばあのやっぱり自信ですよね確信っていうものがあれば。 あのですね、焦って、その、やっていくっていうことがなくなるので、はい、やっぱそのね、考え方をですね、あの持っていた方がいいよということでですね、私はですね、その、まあ、とりあえず動画を、その、外に向けてですね、あのー、発信し発信して流しているということですので、 はい、あの固定観念はなく、まあ、そういうそのこともあるという感じですねなのでもう知った時点でもう5年前に知った時点でもう確信はもう 持, て持ってましたねあのもう分かっちゃったっていう時点でですねあこれはもうどちらにしろその小次元に行けると。 いうことでですね、まあ、一生懸命やっていましたのでそれはもうねあの本当だと 思, い思ってますねはいなのでまあいろんな情報がある中でですね、まあ、自分なりに考えてですねそのどういうことなのかということがですねもう分かったのではい まあ、一つの気持ち心念プラス気ですよね気持ち気まあこう発するということがですねあれば何でもこうできるんだなとただし時間はねかかるもしくは早いのかどうかってのはねちょっと分かりませんけれどもですね まあ、それも一種のオーダーですのでですね。あの、こう、オーダーしておくと。いうことですね。この空間にですね。はい。うん。なので、非常に意味があるのかなと。大きな大きな意味があって、その、まあね。ここまでこう来れたのかなと。 いう感じですね。うん、またもうさらにですね、あのー、言っておこうという感じですね。あのー、高次元はですね、その違う作りにするっていうことをですね、考えるのも非常に楽しいなっていうね。はい。まあ、ここをですね、見本、見見あのー、何ですかね。 あの 見, 見本っていうかその比べるのにですねいいその場所だなという感じではい、まあ、このコンピューターさんもですねあのすごく高度なですねあの提示をですねしていただいていますのであの はいあの作成をです ね,、はいあのー、ですね考えながらですねあの提示しながらという感じではい<笑>っていうことですねはいまあたとえですねこのままその肉体として死んだとしても、まあ、魂はもう インプットして提示していますので、はい。ということですね。まあ、上も下もですね、もう、構造的にもうこう、見せられてですね、そのどういうことになるかということはですね、あのー、もう、教えていただきましたので、下の構造もね。<笑> なのでその何がこう必要でないのかとか何が必要なのかという言葉もですねその本当にねこれ面白いですね本当に現実にあのー、画面の中とかそういうのではなくもう本当に現実にそういうふうになってしまうっていうことがもう分かってしまったのでですねまあ本当に真剣に、えー、考えつつですね、あのー、楽しむという あこれだこれだみたいな。<笑>あ、これでいこうとかですね。<笑>いうその発見ですね。まずねあ。それはもうね、あの喜びになりますね。はい。なので、とりあえず、今8分では、ね、もう9分になりますね。はい。とりあえず、ここまで。はい。皆さんも考えてみてください。<笑>